タレントパワーが上昇した男性俳優ランキング。2位は平野潮。1位はご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。タレントの影響力や知名度について調査を行っているアーキテクトは2022年11月度の調査データをもとに男優のタレントパワー上昇率ランキングを発表しました。ランキングは アーキテクト独自の指標であるパワースコアを元に作成。パワースコアとは、タレントの認知度、顔と名前を知っていると、誘引率、見たい、聞きたい、知りたいの調査データを掛け合わせて算出したデータです。2022年8月度に行った調査と比べ、スコアを大きく上げた男性俳優をランキング化しています。現在、注目度が上がっているのは、どの男性俳優なのでしょうか。出典元。 タレントパワーランキング、タレントパワーが上昇した男優、ランキング、第2位、平野紫耀、キング、プリンス、第2位にランクインしたのは、平野紫耀さんです。キング、プリンスのメンバーとして活躍する平野さんは、2022年のドラマ、クロサギで主演を担当し、話題を集めました。さらに、2023年4月からは、 ファブリーズ速乾ジェットの新テレビ CM で松岡修造さんと共演することが発表されています。グループとしては、3月22日にブルーレイ &DVD の、キングプリンスアリーナツアー2022、チルダ・メイド・インを発売。平野さんが振付を担当した楽曲も収録され、華麗なダンスパフォーマンスを堪能できます。2023年5月には、グループを脱退してジャニーズ事務所を退所する平野さん。 ニュースで注目を集めたことでも、タレントパワースコアが上昇しているようです。第1位、鈴鹿広史。第1位に輝いたのは、鈴鹿広史さんでした。高校生の時にエキストラで参加した映画の撮影にて、主演を務めていた広瀬すずさんの目に留まり、芸能事務所に所属。その後、2019年に映画、蜜蜂と円雷で俳優デビューし、鮮烈な演技が評価を受け、 第43回日本アカデミー賞などで新人賞を受賞します。2022年に放送したドラマ、サイレントでは、主人公の元恋人役となる戸川ワとを担当して評価を上げました。2023年には映画、ロストケアで検察事務官役、さらに3月30日からネット FLIX で配信されるドラマ、君に届ければ、風早翔太役を演じます。高橋学部。